演武開演。どうも。私の連れ連れなる日常演武さんですよね。はい。というわけで本日は、こちらこちら、ファミリーマウスの幸せ醤油ラーメンを食べたいと思います。前の人気のやつも、まあ、何ですかねに。チャーシューは見えますが、他にあるのもメンマ、卵を。まあ、食べてみればわかりますよね。それでは。チャンネル登録を。 どうかよろしくお願いします。ははい、しままでたただきすや シャーシュはいずれも食感がしっかりしていましたねそして味もしっかり感じていましたしっかりてみしてますねんでもあれはねこれも美味しかったですシャキシャキでした歯応えコリコリした歯応え分厚い歯応えとまずこれが分かってで、単純のラーメンですがうんちょっと進めてみた感じはこの前のにんにくしょうラーメンよりも細いもで、ね、のでしたねラーメンがすっきり と, ち と, ちと中に入っていてでももぼろしは良かったです そして、うゆベースのスープもあっさりしていて、うんうんちょっと、パンチのよりもガチよりが、あっさりでね、おいしいのは、の方があいかもしれませんの、ね、で、まあ、この辺は特に好みがありますので、というのけで、天ぷらのガチはとても好きっので、ザルそばとはうどんに近いかなという印象があります。なので、そうした方は、そば、好きだったばはぜひ進んできますね。というわけで、ね、こちらの点数とさせていただきます。